皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月27日、今日はバタバタしていて、忙しい一日でした。それでも、ハロウィンのイベントが始まりましたので、早速会場に向かいたいと思います。クエストの中身はおそらく去年のものと同じだったような記憶がありますが、クエストタイトルに2がついているので、クリア報酬とかは新しくなっていました。 ところどころ記憶が怪しいですがハロウィーネの条件が全て解放されていましたのでやはり去年の再演ということになるんですかねとりあえずハロウィーネ会場に向かいましょうおそらく去年と同じだと思うのですが本当に去年だったか自信がなくなるくらい昔の記憶なのでむしろ新鮮なハロウィーネでした去年と違ってハロウィーネの条件が最初から分かっているので今年は本当に楽ですね あっという間にハロウィーネが999になりました。今年のハロウィンクエストも無事にクリアできました。でも、ハロウィン会場のあれこれについては、まだ全然堪能できてませんので、明日以降もハロウィン関連で動画を作ろうと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。